に踊っていただくのは前回よさこい騒乱大賞を受賞された夢騒乱江サシの皆さんですテーマは「回収はどうふるさとの荒波迫る険しい失礼しました厳しい海に今日も船を出す男たち男たちを支え大量と航海の無事を祈る家族の思いを表現」 今年も感謝と感動究極の一体感を貫きますそれでは踊っていただきましょう夢ソーラン絵差しの皆さんですどうぞ夢ソーラン絵差し心一つに回収和道夢ソー Up! Yep! 「網を引く手にしたら」 本当に本当にどうもありがとうございました。